今日は松山市のジャズベーシスト高橋直樹さん実はとっても猫好きなんだってどんな猫ちゃんを飼ってるんだろうお宅にお邪魔するよ日本とアメリカで活躍する獣医師西山優子さんに動物法医学について聞くよ猫ワン<笑>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 おお気軽にお電話くださいやってきたのは松山市三番町のライブバーモンクジャズライブがあるんだって。うん 方がベースを弾いていらっしゃる高橋直樹さんです。素敵な演奏ですね。ありがとうございます。ベース歴ってのはどれぐらいなんですか。えー、大学に入ってからなので15年ぐらいですかね。はあ、もう大学から。 就職、うん、活動したことないんです<笑>もういやこれ一本でいけると俺はこれしかないっていけ、うん、てたみたいなそうなんですじゃあ大学時代からもうベースをずっと弾いてて、ね、お父さんお母さんどういうふうな反応でした<笑>いやもう大激怒みたいな大激怒あのご出身はどちらなんですか<笑>、まえー、と広島の福山市です そうですか、はい。もうじゃあ愛媛に嫁にやったみたいな気分ですかね。うんまあいつでも<笑><笑>ちょいっと渡れば<笑>、ね。<笑>あのなんでベースなんですか。うん。まあ昔からそのピアノとかいろいろ吹奏楽部とかやっ。あ吹奏もさ楽器。いろんな楽器はしてたんですけど、<笑>こう多分なんかの映像とかでこう。<笑> コントラバーススというかもうウッドベースです、ねえー、ロックバンドでなんかこうて出てるのがいいうわかっこいいと思ってでジャズにも興味があったので。えー、ジャズベーシストということで今日は愛媛に住んでもう何年 ?19 年か15年もうちょっと経ちますね1 5、ね、6, 6 年, 年愛媛のジャズベーシスト高橋直樹さんでございますが。 高橋さんが猫好きということで、お家までお邪魔しちゃいました。はい、ね猫好き、あの最初玄関開けてくれた時、あ、ワンちゃんが出ちゃう。あ、ワンちゃんじゃなかった。<笑>猫ちゃんですね。ねでっかい猫ちゃんがね。<笑>白いふさふさの、この猫ちゃんは名前はなんて言うんですか。うんーと、白いのはにゃん、にゃんさんです。にゃ ん, んにゃんさん。にゃんさんって、あの。 ひらがな で, ひらがなであ実はあの最近まで名前がなかったそうですね。ああというかそのじめうんもうずっと「あん」って「にゃーん」<笑>「あん」「あん」って話しかけるときにそうとしか話してなかったんですけどこの病院行くときにこう名前かけなきゃいけない言っちゃうんですああその場でど う, どうしよう」と思って「っあん」ってだから「にゃん」にしよう。で「にゃん」さんになりました。 特に一人で買ってらっしゃったら、まあお前と俺的な感じで名前はいらなかった、うんうん、です。そうです。付き合いはどれくらいになるんですかね、アンさんと。えー、もう二年ぐらいですかね、えー。そうです。すごい貫禄ですね。うん、ね<笑><笑>出会いは何だったんですか。出会いはですね、えー、と以前は違うところに住んでたんですけど、そこなんか二月に。 ものすごい1年で一番寒い日があってでも庭の草木がこう凍りついてたんですよ凍りついてた も, ものすごい寒くてうわっすごいことになってるなて表を見に行ったらこのびしょびしょのにゃんさんがたまたま通りがってこっちを見てにゃが「とりあえず入んなさい<笑>寒いから<笑>」。 はちっちゃかったんですか。いやもうこの状態でした。ふさふさ毛のこの猫ちゃんが寒くて濡れてた。うんうん、そこを保護したと。そうですね。もう保護せざるを得ないみたいな。<笑>もうすぐに家に懐いてくれました。そうですね。このこの通りというか人懐っこい子なんであ。そうだったんですか。はい、でこのマンションに引っ越してきて。そうです。 この子がですね、ええ、あの三番町の文句というお店がある、はい、いつも演奏されてる、はい、そうです、はい、前向かいにコインパーキングがあるんですけど、ええでまあ、その文句をお借りしてリハをしてたんですね、はい、いやちょっと忘れまして車を取りに行こうと思ったらこうこのコインパーキングのバーバタンとするそうこの閉まるウィーンって。 車止めですか車止めですかね。でこういたこう車入れた時は分かんなかったんですけど隣に車が止まってて出てこうウィーって下がってこでこの子が足を 挟, 挟まれてて「えー、わー!えー」っ、え、て、ー、車止めに足を挟まれた<笑>、はい、大変じゃないですか。大変だ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 ペッツ姫主催で「これからの日本人とペットのいい関係」と題して講演会が行われました日本とアメリカで活躍する西山裕子獣医師のお話や命の教育の大切さについての講演パネルディスカッションがありました 今日は別愛媛の公園で愛媛に来られてる西山優子先生を捕まえましたよろしくお願いします、はい、捕まりましたよろしくお願いします<笑>西山優子先生あの今日の講義の中で新しいお話法医学っていうのをちょっと小耳に挟んで ど, どういう学問なんですかはい、えー、獣医学の一つなんですけれども あのまあ、人間にも法医学があって、まあ、獣, 獣, 医法獣医法医学というのはあの比較的新しくて、えー、アメリカが発症して発症なんですけれども、えー、と基本的には、えー、獣医学という医学とあと法律の両方を、えー、あのケアしていこうという新しい分野の、えー、獣医学の一つなんですけれども具体的には まあ、あの動物虐待あのどういうことをしたら動物虐待になるのかそれからこの死んだ原因が本当にあの何か虐待されて死んだとか毒のようなものを盛られてそれで殺されたかそれとも本当に腎臓病で死んだのかそれとも本 当, に本当の何かの骨折なのか事故だったのかっていうのを判明してもしそれが意図的に 傷つけられたんだったら動物虐待ですし、えー、自然に病気になったんではなくて毒を盛られたんだったらそれも虐待だっていうことでそういうものを判明していこうっていうのが、えー、法医学ですよねそういう学問が必要になるっていうのは悲しいんですけれども、うん、残念ながら動物は言葉をしゃべれないので。 誰かに蹴られたとか落とされたって言えませんのでそして人間の方は逆に本当のことをいつも言うとは限らないので間違って踏んでしまったとかあの車にね跳ねられてしまったとか虐待していてもしたとは言わないことも往々にしてありますのでそれをどう科学的に判別していくのかどうやって見つけるのかそしてそういう虐待を犯した人たちをどう どういうふうに訴えていくのかっていうそういうようなことが絡んできますもちろん日本にはまだない学問ですよねそうですねこれからだと思いますね、はい、これからこういったことは必要になっていくんでしょうか日本でもそうですねあの実際に虐待はあるわけですからただそれを事故として処理されている場合もあるでしょうし私たち自身もまだ分かってないあの本当に えー、虐待されていたのにそれを見つけられなかった場合もあるでしょうしあとそういうものを一つ一つ明確にしていくことで動物全体の福祉が向上してていいくとい う, ふうに思ってます虐待ってあともうもうわざと痛めつけるとかいうこともあると思うんですが知らず知らずにそれが虐待になって てるっていうこともあるかと思うんですよ。私気づかないうちに、そういった時なんかその ど, どんなケースが考えられるんですか。そうですね。あの可愛い可愛 い, い, いがり、可愛い過ぎちゃって太らせすぎちゃってとかね。それもダメなんですか。まああ の, あの極端になりますと、はあ、あのこれ以上太らせ太らせると歩けなくなるよ。あの体に良くないよ。病気になるよって分かっていても。 えーかあのー、やめないとやはり良くないっていうのはありますよね。はい、あと、まあのー、もう一つ大切なのは動物虐待をする人は、えー、非常に、あのー、家庭内暴力とか児童虐待とか、えー、障害者、えー、高齢者虐待ですかそういう弱いものに対する虐待 をする行為と非常に高い関連性があるというのが分かっていますので、えー、逆に言えばまだ、えー、家庭内暴力をしていない人でもまず動物虐待から始めると言われてますので動物虐待を早期に発見することで人への犠牲者を予防できるというふうに言われています。日本でももな事件が起きてますけれどもそういった目は 最初は動物に向けられれるってて言われてますもん ね, そうですねなのでね、えーとまあ、若い子どもたちのティーネージャーや若い子どもたちのが動物を虐待することも、まあ、将来的にはただあ子どもだからとか分かんなかったでは済まされなくてあの精神的なカウンセラーを入れるとか何らかの予防策をが必要じゃないかというふうに言われてます。はあ 大事な学問です ね, ですね先生。これからもどんどん研究して、で、あの広まっていってほしいと思います。これからも私たちにいろいろと教えてください。先生。<笑>こちらこそ、よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。ね、はい、は。<笑>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 ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡松木町、神楽動物病院は猫ワンを応援しています。うん はいそうですはい、前向かいにコインパーキングがあるんですけどコインパーキングのバー、バタンとするそうこのっ閉まるウィーンって、車止めですか車止めですかね、かでこの子が足を挟まれてて、えーわまあ、とりあえず今日は保護しよう、うん、もう多分死んじゃうわ、うん、<笑>もうそんなに、ねまあ、車も通るしで、足も引きずってたんですね。うん でまあ一日はちょっと保護士自分家 で,、えー分家 で, はい、で次の日に親猫さんを探しに行ったんですおーっと小さかったんですかんうん親猫、まあ、探しに行った、はい、優しいですね<笑>、まあ、親猫まあ自然に戻すのが一番かなと僕は思ってたん で, で、ねはい、一応連れて行ったんですけどその親猫さんらしきものがいたので、うん、あいらっしゃって、はい、いたんですなんかもう似たような ほん で, ですけど、全然こう、こなんだろう、構わないというか、ええ、で、もこの子もぐったりして寝てるだけだし、一応、30分ぐらい、様子を見守ってたんですけど、うん、まあ、これ、だめだと思って、ええ、<笑>このまま置いてて も, もうそう、ねて、もう、ですね、もういいよって、こう私が育てますと、<笑>そこからもうすぐ病院に行って。ええ 風、すごい猫風邪だったみたいで風邪ひいてた<咳>で足はどうだったんですか足もまあ骨折してるかなと思ったんですけど、えー、あこの長さも潰れちゃったので潰れてた潰れてもうまあうん、はあ、でも病院に行ったらレントゲンで、えーそうらうん、骨も大丈夫だしさすが子猫<笑>柔らかいんだね汚染性があるからかな、うんまあ、運が良かったんですよ、ね、そうですね足を引きずってたも 栄養が足りなかっただけみたい で,、えー、で、今ではもう全然、全然かけ回ってますね。一、うん、<笑>安心<笑>よ、よかったね。だですねで。この子は名前は決めたんですか。<笑>あ、はい。はでまあ、何にしようかなとかいろいろ考えてたんですけど、まあ文句の向かいだったねも う, うで先住猫がニアンさんなのにんンさん。 この子モンさんですよ。文句から。<笑>なるほど。<笑>モンさんへえ初めはそのやっぱり先住猫さんとの対立というか対立してた、うん、ニャンさんがシャーッパーンってパンチみたいな<笑>もう2人のテリトリーでしたもんね、うん、だったんでそこに猫ちゃん入ってきて子猫、うん、ちゃんが、うん、も う, もうここで 夜、演奏に僕は出かけるんですけどで帰ってきたら、ちょっとずつこう帰る一日ごとにこう距離があれ<笑>あれみたいなお前らみたいな、うん、あの出てる時に何してんだろうって<笑>カメラつけときたいみたいな何があったんだそう<笑>今ではいい感じでね本当、一、うん、日ごとにこう変わってて、うん、そのこの子猫もそうですけど、うん、この2人の関係性が。うん にゃんさんの変化はどうですかそうですねにゃんさんからもう二人の時はもうずっと二人でにいてこう見つめ合ってる関係があったんですけど今二人でバタバタと遊んでて<笑><笑><笑>なんかこう猫たるものの社会教育をにゃんさんがしてくれてるような感じもします ね,、うん、すねこの子もまた あ, あ, れ あ, あれあれあ人懐っこいわ<笑> で子猫は初めてなんで<笑>とにかく元気ですこんな元気なのかと<笑>寝れんがなみたいなバンド名がなんか 猫, 猫キャッツが入ってませんでしたはいそうで す,、はい、うですこちらヤングキャッツというバンドでやっておりします<笑>、はい、それは猫好きから来たんですかそうですね自分はヤングだけはちょっと決まってたんですけど、ええまあ、うん 何にか い, いかなとかなってヤングなんとかとかなんとかヤングどうしようって時に で,、ね ち, ょまあ、でちょうどその頃に出会ったんですねこのことはい。もう運命としかもうキャッチしかない<笑><笑>現在、えー、発売中の CD ですけどこれじゃーんなんていうタイトルですかこれは、えー、ファーストビジットという、えー、私のファーストアルバムになりますはい。 ここはぁ<笑>気づかなかったか<笑>開けるとうわぁ、見てくださいにゃんさんじゃないですかにゃんさんと僕の好きなことしてますねそう、何やってんだみたいな<笑><笑>え、なんか書いてあるよあ、はいはあの知り合いの、えー、小説家に詩をつけてもらって ちょっとこっちにも登場してる、る、はい、ち, ちょこちょことこ隠れにゃんさんがいます。猫、猫あってのたかしさんですからね、ねそうですね、うん。どういう時に猫がいてくれてよかったなとか思いますか。うん、うんまあ小さい。頃からずっと、猫とは一緒だったんですね、時間。小山の方で、はい。はい。なんでいつかは、うん、猫を飼うっていうのは夢だったんですけど。 まあ出会ってしまって、高橋さんの演奏は主にどういったところで聞けるんでしょうか。はえっ、ー、とその三番町にありますえモンクか、はいえー、キーストンバーなど、はい、えー、い, い, いくつかいろんな場所でたくさん、はい、演奏してます。またフェイスブックでも情報発信してらっしゃいますので、はいはい、ホームページもあります、ね。見に来てください。高橋直樹で検索。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 手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています松山市山越六丁目のトリミングドックディーバです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 「ねこワン」はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。